みなさんこんにちは、白倉だぜ。今回は村人の畑作りをやっていくぜ。チャンネル登録よろしくだぜ。では、白倉やっていくぜ。そうそう、前回の階段が。 家を作ったんだ。建築とか豪華な住宅を作ったよ。なかなかいい感じで作れたと思う。白倉も大満足なんだ。うふふ。できてよかったね。土を掘っていくね。白倉は焼き飯が好きだけど、みんなは焼き飯かロース丼か。どっちが好きかなコメント欄で書いてね。 いっぱい掘っていくね。白倉はマイクラで地道な作業がとても好きなんだ。木はたくさんあるね。あれは植林所だね。みんなはどんな植林所を作ってるかなコメント欄で書いてね。いい感じに畑や村人や。アイアンゴーレムが増えそうだね。いいね。村人さんの家がたくさんあるね。 たくさんあって大きな村だね。たくさん土を掘りまくるぞ。うふふ。畑の完成は待ち遠しだね。土ブロックを大量に取れるね。いいね。 いい感じにできるね水を作るからね待ってらっしゃい見てらっしゃいグラフトをいっぱい持ってるねいい感じだ頑張りましょうすごいすごいちょっと待ってね頑張りましょうすごいすごいちょっと待ってね頑張りましょう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 待ってね、頑張りましょうすごいすごいちょっといって クはは畑をを頑張っていくからね次は種をきまき す, す, す,、ね す, す, ね、すやすや。 さあさあ、起きたよ、元気にやっていこうね。種を撒いていくね。将来的にいろんなことをやっていきたいと思う。成長したね、種から。いいね。ここから種をたくさん撒いていくね。いい感じで村人の職場ができそう。わらわら。 ここまで来るのに時間がかかっちゃったね。はあはあ疲れたな。パンをいっぱい作っていくからね。なかなかいい感じで村人さんが働いてくれるかな。パンはおいしいね。白黒はバター派だけど、みんなはどっちかなコメント欄で教えてね。いいね。 なかなかいい質問ができたし、いい感じだ。それではスタート。お<笑>夕方になってきたね。いいね。寝ましょうね。おやすみくまー村人さんとエメラルドで交換しよう。いらっしゃい。飲みにするんどい。これにするね。 違うよ。ありがとうね、シロクロさん。次の村人と交換しようね。たくさんエメラルドゲットしたいな。こんにちは。いらっしゃい。ありがとうね、シロクロさん。ありがとうね、村人さん。食用レベル上がったよ。いらっしゃい。ありがとうね。 シロクラさん。ありがとうね、村人さん。いい感じに終わってるね。いいね。いらっしゃい。ありがとうね、シロクラさん。いい感じにできそうだね。力いっぱい頑張るね、シロクラは。 オーレムとかたくさんいるねうふふいい感じだね できましたうふふ、いい感じすぎるねかみかいすぎてわろたできたよ白ろができすぎる方はぜひチャンネル登録よろしくグッバイくまビー